隠してる。あ〜完全に。えー、のよいしょどうも、V. C. P. のダーマスでーす。V. C. P. のみきさんでーす。はい、というわけでですね。はい、今回はですね、はい、こちらです。あの、はい、ケイ酸ナトリウムというね、物質を。ケイ酸ナトリウム。はい、こいつをね、使ってちょっと面白いことをやっていきたいと思うんですけど。あ、水ガラスって言われてる。そう、俗に水ガラスと呼ばれてい る, なるほど。よく知ってますね。<笑><笑>まあ、えっと。 なんか中和ってあるじゃないですか中和そうです、ね、3あれで酸と塩基で、うん、あれってまあ指示薬とか使って、まあ、それで視覚的に、うん、かそうそうそう分かるやつなんですけど、ねまあ、このですね、はい、水ガラスを使いますと面白い感じでちょっとそれをね、はい、やっていきたいと思いま す, これはです、ねはい、ちょっと先ほどこの計算水ガラスですね溶かしたものをこちらに用意しておりましてでこちらが、はい、塩酸違う アルカリ、はい、まあフェノールフタレイン液をちょっとこし、うん、じゃあ入れていきたいと思います。うん、ちょっとピ 色,、はい、色、赤色、赤色じゃあこちらの塩酸をまあここに入れたらどうなるかっていうね、はい、感じですね。じゃあちょっとお願いしていいですか。いいすはい。今日は多めに入れちゃもうガ ン, ガンガンガンガンいきましょう。はい、量が量なんで。いきますからねかまだまだ。大丈夫かな？大丈夫かな？まだまだいきますよ。まだまだいける？あ、まあいきますよ。 いいいい感感じじののようでですすす、うん、結構色がっは、はい、は薄くなってピンクななな、はい、こ, これはまましたたね結構すぐに固まるもんなんです、まあ、いい<笑>見た感じだとそんな変化ちょっと色が薄くなった。うん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 こうひっくり返してみたりしても大丈夫？やってみますかじゃあ。大、うんはい、のーー大丈夫だね。ゃ<笑>ちゃんと固まってるんだよねん、はい。こんな感じで。はい目に見えて中和がわかると。はい、はい、その通りです。はいじゃあそんな感じでした。はい、さっきのね、はい、こちらのねあの水ガラスを使ってまた別の実験を。はい、はいはい、今こちらにですね四つの金属塩ご用意させていただきました。どりどりはいこれが塩化鉄。 でえーと塩化コバルト、なんかニッケルって硫酸等ですね、はい。はい、これらをまあこの中に入れたらどうなるかっていうのがそれだけです。わ、うん、かりました。残、は、り、い、のやつ残りのやつ。どん入れていっちゃって大丈夫？いああ綺麗。カラフルですね。あ綺 はい、じゃあどうなのかなっていうのをですね観察していきましょうか。ああ見て見て見て。おおっ と, とおっと。すげえすげえこばれ た, れた伸びる伸びるなんだこれは気持ちすげえ<笑>気持ち悪いところ言わない。い天の声、うん、すごいねすごい重力に逆らって今上がってって、ね、そうだね円弧があす、ね、ちょっとずつね本当だ、ね、なんだあれなんだあれ。 これ数分経ったのがこんななんですね。はい、ああ、綺麗だね匂いそうですよ、えー。はい伸びてる。ちょっとね、もうなんか、ね、まあ植物みたいにちょっとバーっと見てるわけなんですよ。うん、はい。確かに、まあ。お庭みたいな。そうなんですね。ちょっとここら辺とか枯れ木みたいじゃん。ちょっとまあね、カラフル。うん、すごいカラフルでまあお庭みたいな感じで。植物感はあはい。そうなんですね、うん。これがまあちょっと化学の庭、特にケミカルガーデンっていうね言われるまあ化学マジックの定番の一つに、ね。うんえー 言われてるのね、これはケミカルガーデ、ねえーはい、最初のま、えー、ずあの固まったやつ、うん、あれの、ね、解説からいこうと思いますね。はいまあ、これ、まあ、化学し、まあ、反応式にするとこんな感じの、うんまあ、こんな感じになるんですけど、うんまあ、これが計算だと、まあ、俗に水ガラスと、まあ、いうやつね。はい、でこれ、まあ、塩酸使ってる、まあ酸、ねそうだね、これをね、まあ、合わせると、まあ、中和で塩ができましたよとこれが計算。うん で こ, こ, はこんな感じなんだけどこの計算出たやつが今回は、えーっとまあ、ゲル、うん固まったんね、ゲルとして出てきたっていう、うん、まあ、これだけの話なんですね、うん、ゲルとして出てきただからまあ固まって、うんまあ、視覚的わかるよっていうも ん,、うん、なんかひっくり返しても落ちなかったし、うん、ゲル状として出てきましたよっていう、はいはい、そういう感じです。 はい、そうサンゴミのケミカルガーデ ン, ーデン、はい、こちらのちょっと説明をやっていきたいと思いますので、はい、こちらの、はい、絵心のない水をちょっと見ていただきたいんですけど、まあ、これさっきね粉で、まあ、入れた結晶た、うん、金属塩ですねそうですね、はい、金属塩で、まあ、周りには水ガスがバーッと入ってる状態になっております、はいはいはい、でまあこの金属塩というやつはですね、はいまあ、ちょっと強い酸の 酸と弱い塩基が、うん、アンってなってる物質なんですね。うん、でそれが水の中に入りますと下、はい、水分解が起こりまして、はい、周りにちょっとこんなオーラみたいになっちゃいましたけど、はい、酸が発生するんですね、うん、酸がバーッてなるんですね。囲まれてで酸に囲まれた状態になるんですけど、うん、で水ガラスのアルカリとここで発生した酸が、うん、お さ, っきさっきちょっとやりましたよね。うん、ゲルるかそうそうるほが起こるんですよ。<笑>なるほど だから形ができるのね、はい、こういうふうに。はい。ちょっと見づらくなっちゃいましたけど、<笑>ゲルカが送るわけなんですよ。うん、ゲルカがね。で、えっ、ー、とまあね、こうゲルカで行くわけなんですけど、はい、ちょっとまあゲルっぽくちょっと出てくるんですけど、でまあここで何が起こるかっていうと、濃度ですね、この金属縁の。 濃くて、うん、で こ, のこっち側水ガラスの方が薄いとい う,、まあそ う, そうね、ことにはなりますね。まあうん、これはすごいわかんない。でも濃だとなると、うんまあうん、何がすごい か, 分からいです。らはい。おっと<笑> 水がですね、うん、こういくわけです。はい。こうとグッと、はい。まあね、浸透圧によって水がね、こうやってなんかグッといくわけですよ。すね、はい。ね、なんね。で、ここでまたもうちょっとちょっと野球ばっかで申し訳ないですけど、ちょっと水圧がね、うん、あるじゃないですか、うん。で、では水がバーっといくわけなんですけど、うん、じゃあ水がね中に入るとまあパンパンになるじゃないですか。 うん、そうだね。じゃ、あどこ、まあ、そうなると、まあ、どっかが、っ果に破れちゃう。爆発 と, と思うんですよね、うん。どこが破れるのかって話なんですよ。<笑>うんま、どこだが。思います。<笑>爆発する感じない。全部、一気に壊れそう、ね。一気に。ああ、なるほど。まあ、そういう。<笑>ここでちょっと、まあ、考えてほしいまあ、水が、まあ、液体の中なんですよ。ほう、なんで、水圧っていうのがね。<笑>なるほど、ありますよね。で、まあ、水圧。 この下部分、ど, どっちがまあね強いのかどっちが弱いのかって感じだとそれを考えるとこっちの方が弱いですよね。で弱いからまあここがねバーンとこうやってで上の方にバーンとなってちょっと出てきちゃうとこうバーンと。で破れて出てくるとでこのね出てくると何が起こるかって言ったらまた。 水ガラスががここ反応して、てゲゲルがゲルっと出る で, で、ま<笑>、で、また、じゃあこれ中に入ってこのゲルの中に入ってるの見える水そうなんですよ。 切った例だな。ちょっと見づらくて申し訳ないですけど、<笑>まあそれもうどんどん芯と膜のやつでね、どんどん抜くよっていうそんは い, はい。面白いです。こちっちクリスマスになったなと。入ってる入ってる。<笑><笑><笑>はい。まあというわけで今回はね、こんな水ガラスを使った面白い実験をやっていきました。はい。はい、というわけで今回はこれで終わりですので。はい。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。